皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆづきゆかりでお届けしています。2022年9月8日。バトルロードのバッジパックが、モンスター格闘場内でしか使用できない謎ルール。そろそろなんとかならないですかねバトルトリニティ対抗戦で、1日3勝がノルマだとか言っていたのは、クラブ内選手ランキング入賞の勲章があるからです。 上位何人が対象だったかうろ覚えだったのでググりましたが上位500人の優秀選手賞が一番下のやつでした我々のガタラアームズの場合前回大会は37点がそのボーダーでした今日は時間がなくてこの一戦しか遊べなかったので現在12点です残り10日で40点以上取っていればギリギリ逃げ切れそうな雰囲気もありますが中間発表がないので全く読めません